はいみなさんこんにちはフラワーアーティストシンですで今日はですねこちらのこのパイナップルですね、えー、パイナップルを使ったアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います、まあね、結構個性的な家財なんで、まあ、どのようにね使っていくかっていうところがポイントになっていくと思います、えー、ではですね早速いってみましょうどうぞ 今日はねこちらの器にアレンジをしていきますまず最初にこのパイナップルを立てますでパイナップルが、まあ、今日は3本あるんですけれどもあのねここ一番重要なところがこのパイナップルの配置なんですで、まあ、こう曲がってるパイナップルと こうまっすぐのパイナップルとかねこうやっていろんなパイナップルがありますこれね全部こ れ, これちょっとちっちゃめですちちっちゃめこれ全部同じ規格のパイナップルなんです実は、えー、火材っていうのはねこういう風に同じ規格でもちょっとこう違ってるんですよね、えー、だからこの花材を適材適所どこに持っていくかによってアレンジの良し悪しが決まっているんですまあ、そこは結構今日のポイントですねこう曲がっているパイナップル まあ、左に持っていくか右に持っていくか、えー、真ん中に持ってくるか、まあ、結構これ悩みどころですよ、ね、えー、まね今回はちょっとこれは外側というより内側にキュッと曲がるような感じで刺していきますでその時このまんまブスッと刺しちゃう人いるんですけれどもこのまんまだとくるくる回っちゃいますなので必ずこの下は カタ、まあ、ナイフでもいいんですけど、まあ、このようにね平べったくして刺します、はい。したら今度このまっすぐだっっぱいな<笑>、ね、これはねあんまりこう立てても面白くないのでちょっと短めにカットして そして同じように平べったくしてを刺しますまあ、今ねこういう感じです、まあ、正面から見るとね、はいえー、もう一本のこのパイナップルこれは、まあ、どこにしようかなってことなんですよね 今回ね、こっち側にパイナップルを集めて、こっち側でちょっといろいろワーキングをしたいので、こっち側にパイナップルをこう刺しています。はい。このようにパイナップルを配置しました。向かって左側にパイナップルが集中している感じですね。えー、今回はね、N フラワーの縦型、縦型アレンジメント。 えーまあ、この型とかについては N フラワーの簡易サイトの方をご覧くださいで次にこの黒とこの葉っぱを刺していきますで黒ともさっきのパイナップルと同様にこれもまあよくフラワー TV で言ってるんですけど同じサイズなんですよ形は違くて色も違いますけど同じサイズです ってことは何が違うん何が違ってくるじゃなくて何が問題になってくるかというとこうアレンジをした時に葉っぱの高さが同じになっちゃうんですねなのでこれは N フラワーのこれもテクニックなんですが半 面, ああ カ, ブの半面じゃカブをカットするというテクニックがありますまあこうやって下の部分をねっカットしていくんですけれどもこういうテクニックを使って この高高ささをを変変ええてていいききまますす葉っぱののねこ辺りも N フラワーのカインサイトの方にえこのテクニックは葉っぱのテクニックが重要なテクニックが10あるんですよ。その10個とそれプラスえサブ的なテクニックがまたさらにありますのでその辺りも全部カインサイトの方に載ってます。 なので会員さんはぜひねそちらの会員サイトの方をご覧になってくださいでここでレザーリーフファンで少しこの下の部分フォームをファンデーションワークしていきますはいこちらでファンデーションワークが終わりました えー、次にこのドラセナですねドラセナを巻いてホ、えー、ーチキスで留めます、まあ、これも N フラワーのテクニックなんですけど巻いたものを刺していきますでこのねドラセナもいつも言うように1本だけこのように長くしてこの上に刺していきますので このように綺麗な葉っぱを残します。はい、次にこのグリーンのトルコヒ表を入れていきます。はい、グリーンのトルコヒ表が入りました。はい、ここでグリーンのね、このルスカスを入れていきます。 マ、まあ、ルスカスは全部グリーンですね。はい、ルスカスが入りました、はい。最後にこのワックスフラワーを入れていきます。はい、こちらで完成です。 では、正面から見てみましょう<音楽>はいこちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか、えー、パイナップルのね、えー、姿形 立ち姿そういうものを生かしたアレンジメントになっています縦型縦型で作ってますけれども、まあ、一点型のね要素も少しこう持った手が強い縦型縦型なんですけれども一点型の要素もちょっと強くそんな感じで作っています、はい、いろいろなテクニックとかその形とかはエレプラーの簡易サイトの方をご覧くださいそれではまた次回 ししましょう See you next time!